はい。まあ、なんか、あの、一緒にいるアンディさんとマッツンは、ま、普通に生活しているので、ちょっと生活の音がしたらすいません。はい。<笑>早速ハイボールが開いたんですが、そうなんですよね。まあ、この間お話した通り、サロンメンバーさんからのギブで、あの、ハイボールが多すぎ て, もっって、もう毎日酔っ払ってる。もう、毎日酔っ払ってる。もう、 あのー、サロンメンバーさんのせいで。乾杯。はい。はあ、でもやっぱり、酒はいいですね。あのー、なんだろうな。ちょっとまあ、余談になるんですけれども、なんで大川祐介がここまで酒を好きになったかっていうと、まずは、やっぱり母の影響。あの、母がすごい酒が大好きで、もう、どのぐらい酒好きかっていうと、僕が仕事終わっ で、その時クラブとかの撮影してて、あのー、夜な夜な帰ったんですよ。深夜3時ぐらいに帰ったのかな深夜3時ぐらいに帰ったら、なんかお母さんがソファーで寝てて、どのようにして寝てるかっていうと、赤いワイングラスを持ちながら寝てるんですよ。そんぐらいあの、酒好きかみたいな。最近だとね、ちょっとほんとびっくりして、なんかお母さんが洗面所の前でぶっ倒れてて、え、お母さんって言ったら、 酒で酔っ払ってただけだったっていう。でも、その酔っ払い方ちょっとどうなのかと思うから、まあ結構、最近はね、厳しく言ってるわけなんですけれども、まあそのぐらい酒が、まあ親譲りで好きでして、まあオーストラリアって18歳から酒が可能、あの飲んでいいので、あのそこでビールとか飲んで、まあ酒の体勢をつけたっていう状況ですね。まあなんかハイボールとかってすごくなんか食の邪魔をしないし、気軽に飲めるので、あの、最初ね、ちょっと入りとしてはなんかまずいなって感じだったんですけれども、あの、めちゃくちゃハマるので、 あの、ウイスキーと、あと、ソーダ、割りね。あの、ぜひ飲んでいただけたらと思っております。もちろんね、未成年の方飲んじゃダメですよ。はい、早速じゃあお便りの方読んでいこうと思います。で、今回お便りからテーマを決めさせていただきました。ありがとうございます。大川さん、おはようございます。いつも朝起きてすぐ聞いています。 ああ、いい生活習慣ですね。毎朝7時に、えー、聞いていただきありがとうございます。質問なのですが、フリーランス映像クリエイターと組織の映像クリエイターのメリット、デメリットは何でしょうか答えていただけると嬉しいです。というお便りですね。いつもありがとうございます。えー、っとですね。えー、これに関しては結構いろいろ答えられるなと思っていて、えー、僕はもちろんその最初の入りとしてはフリーランスの映像クリエイターでした。えー、学生、 のうちから仕事をいただいて、えー、休学して、そこからもフリーランスクリエイターとして活動して、で途中から、まあ、ああのー、今の創業メンバー、バッシーとイよりの3人で創業したわけなんですけれども、そこからもう組織で映像クリエイターをやっていると。なので、まあ、ああのー、なんて言うんだろうな、まあ、両軸、あのー、2つの目線からお伝えできると思うんですけれども、ま、あ正直、これって、うん、 なんてだろうな、こっちの方がおすすめですとか、明確に、あの、提言することはできなくてですね。なんでかっていうと、やっぱり、あの、どういった、その動画クリエイターとか動画好きの人たちが、まあ、今後どのような、あの、キャリアを描いているのか、どういった夢を描いているのかによって、あの、価値が変わってくるので、ま、あくまで大川祐介っていう、この性格、大川祐介っていう人物が考えている、ま、あ主観的なね、 話というふうに捉えていただけたらと思っております。えー、正直ね、このフリーランス映像クリエイターは、うーんなんて言うんだろうな。まあ、動画っていう観点で言うと、自分が作りたいものを作りたいっていう、まあ、シンプルにこのアーティストですね。あの、世の中から求められているものを作るクリエイターじゃなくて、自分の好きなものを作るっていうアーティストに一番向いている、 まあ形だなと思ってます。あの世の中の、まあバンクシー含めね、あの有名なアーティストたちってのは、まあチームで動いてはいるんですけれども、やっぱり、えー、なんて言うんだろうな。あの元とあるのは、元としてあるのはやっぱり個人プレイといいますか、自分が作りたいっていうものに、なんていうのかな、その対外的な意見を言う人もあんまり 言いずにですね。ま、あ批判する人たちはいるんですけれども、ま、あそういった環境を作って自分の好きな表現をするっていうと、なんて言うんだろうな、あのー、好きな表現をしたい人たちっていうのは自由度が高いですよね。えー、かつ、組織のこの映像クリエイターになってくると、やっぱりその、ま、あ組織なので、 やっぱり組織を経営する上で最低限必要になってくるのは、やっぱりその、あのー、資本主義における、やっぱり売り上げとか利益っていう部分になってきたりとか、あとの社会的な、なんていうの、見え方。もちろんそのカンヌとかね。まあそういった映画賞とかいろいろあると思うんですけれども、そういった世の中から、えー、世の中が決めた、 ある一定のその水準を目指して、ゴールを目指してやっていくっていうスタイルがまあ多いと思っています。なので、あの、もちろんその組織っていうことなので、そりゃ一つ一つの動画制作とか、あの、仕事がやっぱり大きいので、もちろん狙えるところも大きくなってくるとは思います。なので、そういった 映画を作って、まあ、カンヌを撮りたいとか、CM 作りたいとか、まあ、そういった思いがある方は、一度その組織で、組織に入って、えー、経験をすることによって、まあ、ある種その、大きな経験をさせてもらえることによって、まあ、視野が広がるっていう要素は間違いなくあると思っていて、僕もね、起業する前に一回就職しようか迷ったぐらいなので、まあ、やっぱり組織で活動するっていうメリットは大きいです。大きな挑戦をするのであればね。ただ、えー、僕は、割とその前者、 あの、フリーランスというか自由な表現をするっていう思考の持ち主なので、僕は前者の方がおすすめなんですけれども、それはなんでかっていうと、まずそもそも、あの、後者のまあカンヌとか、あの、そういったゴールっていうものを、まあ他人が決めたこの、まあゴールには、まああまり興味がないというか、自分で定めたものを、あの、掘り下げていくっていうことの方が僕は本質的だと思っていて、むしろその後者のような、あの、明確な、 なんてだろうな。多くの人が憧れるようなその理念っていうものを本気で作っていきたいというふうに思っているそれがまあ真のアーティストだと思っているので、ありがとうございます。サイボールついていただいて。<笑>はい。真のアーティストだと思っているので、えー、本当にその、 ねえ、自分が好きなものを突き詰めて表現したいんだったら、僕は間違いなく、えー、フリーランスの映像クリエイター、まあ。フリーランスって言い方もおかしいな。あのー、自分が好きな表現をできるような環境。で、これ僕は正直なところ言うと、フリーランス映像クリエイターの気持ちでいるんだけれども、組織としてやっているっていう側面が多いですね。なので、 何て言うんだろうな、その自己満足だけで動画を作っているんじゃなくて、えー、誰かのため、世の中のための自己満足の表現をしているっていう、ちょっと抽象的で分かりづらいかもしれないんですけれども、あのー、まあ、そういった考えで僕は今動画を作っていますね。なので、まあ、これちょっと結論出すの難しいんですけれども、あのー、まあ、これから、ま、フリーで、 本当にバシバシ、まあ案件をこなして自分の好きな表現をして追求していくのか、一度組織に入って映像クリエイターになって勉強するのかっていうのは、まあ長期的なね、最終的なゴールによって割と変わってくるのかなと思います。えー、まあ最近ね、その、最近じゃねえや、僕が初めて、なんて言うんだろうな、アシスタントじゃないですけれども、あの、一緒にクリエイターとして何か募集した時の こってのは今青いプロもう日本最大級の制作会社に就職していまして、彼はもう最初からカンヌ取りたいっていう思いがあったので、あの、そういった、まあ、ゴールが明確な場合は、一度大きなプロダクションに入って学ぶっていうこともすごくいいし、実際彼もすごいね、バシバシ活動、活躍しているので、あの、本当にいい、なんてうんだろうな、あの、流れじゃないですけれども、いいキャリアに入ったなっていうふうには感じています。で、むしろ僕みたいな、もうゼロから、 新しいものを想像してやるっていう、まあアーティスト、まあ企業家っていう企業的な精神がある方は、やっぱりこの他の組織に属するっていうことは全く興味がないし価値も感じないっていうふうに思っているので、まああの、そんなアドバイスでした。で、まあこのね、 あの僕が考えている思考を共有するってことももちろんなんですけれども、まあ、大川祐介っていうのは、まあそういった考えで、えー、日々会社を経営して、えー、動画を作っていますので、あの今後のこういった、まあ今もね、今後を控えているさまざまなプロジェクトがあるので、まあそういった、なんてだろうな、過程とかを引き続きね、楽しみにしていただけたらと思っております。であのー すでにね、数校もトランスサロンメンバーにはもう共有していまして、あの、割とここのポッドキャストでは、あの、カジュアルなね、あの、くだらない話も交えて話そうと思っているんですけれども、トランスサロンには毎日数千字でがっつり記事書いて、えー、思考を共有していたりとか、動画厚着が繋がってしっかり学べるような環境を、ね、整えていますので、えー、もしよろしければ遊びに来ていただけたらと思っております。えー、今日も最後までね、聞いていただきありがとうございました。あのー、また明日も、 えー、7時にね、お会いしましょう。それでは、また明日。